演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますファミリーマートのポケチキコーンポタージュ味を食べたいと思います今回はコーンポタージュうわちょっと甘い香りがしますねコーンのあのこれは食べるのは楽しみだ で中身はコーンポタージュというだけでちょっと黄色いですねではいただきますとうもろこの甘さがラゲットとよく合いますねポケチキおなじみのふんわりとした食感の鶏肉にコーンポタージュのほんのよ い, い甘さがうまくかいらんできてとっても美味しかったですコーンポタージュが甘いので 鶏肉がシンプルな味付けによく合うんですよね新しいコンポタージュを見つけた気がしますというわけでこちらもテ提出とさせていただきますこのポタージュ今度は飲んでみたいな。ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブヘイン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします